スーパーパ、はい、きょ、はい、日ご紹介されいる商品は、はい、こ新名産、はい、メッシュベスト。メッシュベストはい、すすすすごいいいメッシュベストででででここです、ね、これ、ねはい、これが、ね、がね5個入ってま、はいでこれあのはい、どういうことで使うう使かという と, うと、ねはいまあ、空調服の でこう現場に入れない方、はい、で も, しもしくはあのー、空調服 を,、はい、を下に来てあ下に空調を聞いていただく と, そういうことです、ね、入ってくる空気がすごい冷 え,、はいはい、冷えると、はい、めちゃくちゃ涼しいです去年も大ヒットしました、うんはいおね、こちら、はい、この保冷剤付きのメッシュベストズバリ税込5つ付きで5つ付、はいはい、きで回しておりますので、うん、よろしくお願いしま す,、はいお願いします